えー、皆さん、こんばんは。えー、このところ、毎年開催させていただいている生命科学のデータベース活用法ということで、えー、NBDC 事業推進部、えー、科学技術振興機構のミノアが、えー、司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まず、ちょっとホストの n b c について少しご説明をさせていただきます。えー、科学技術振興機構 JST の中の一つの事業部でして、えっ、ー、と、2011年に4月に、 えっ、ー、と、バイオ産出データベースセンターということで、あの、設立されたものなんですけど、この2020年の4月に事業物として再出発いたしました。 下にも書いてあるんですけれども、JST の計画の中で、研究開発成果の最大化ということで、取るべき措置としてですね、科学技術イノベーション基盤の強化というのが謳われておりまして、えー、ライフサイエンス研究開発全体の活性化に貢献するため、またあの研究開発成果が広く研究者コミュニティに共有活用されるようにするための組織となります。で目標は、えー、生命科学分野のデータベースを使いやすくするということで、具体的には、えー、とこれらを実施するということです。 で、えっ、ー、と、いくつかのことをやってるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、欧米では一極集中型の、あの、組織が多いんですけれども、日本では、ま、予算とか組織とか人員とか、なかなか立ち打ちできないので、えー、私たちのところでやってるのは、えっ、ー、と、この基盤技術開発っていうことと、それからファンディングプラグラム、この、これは分野ごとにデータの統合を進めるためなんですけれども、これを日本柱として、連邦型の統合データベースというのを目指して活動しています。 えー、と分野ごとにこ の, デ ー, タのデータの統合を進めるためというこのファンディングプログラムのことなんですけれども、えー、と統合化推進プログラムという名前になります今ここには進行中の研究開発課題ということで8件を挙げております。 で、本日はこのうち、えっ、ー、と、7つのデータベースについてご紹介をします。えー、読み上げませんけれども、これらの方々に、えー、お話をしていただくということになっています。で、それぞれ12分のご発表で、あの、質疑応答時間は今日は設けておりません。それでは私の紹介はちょっとここまでにして、えー、早速、大波先生に移りたいと思います。よろしくお願いします。